どうもカナダでで留学中の講師す今回は皆さんに海外の染め子事情をお伝えしようと思うんですがというのも留学生デビューをしたんだったらもっとバーンとこう振り切った方がいいと思うんですよね。ということで今回私は。 金髪にはなりません一旦ブリーチして金髪にはなりますがその後違う色になりますこの何色になるかは動画の最後までお楽しみください実際カナダにはめっちゃいろんな髪の人がおるやんね紫緑青もう金髪とかザラそれじゃあ染めていきますうわ緊張する 黒髪からの脱却です。うわー怖い。マジ緊張する。地味に緊張する。やっぱ留学生デビューならね、髪色ぐらいズバッと変えんとね、うわー怖多分、染め子の作り方は日本のとそんなに変わらんと思うけん、詳しくは説明しないけど、まずは、ブリーチで金髪になっていきます。はい、こちらがパッケージに入ってたものです。3分の2の毛先ぐらいのとこまで塗って、20分から30分間放置して、 それから全体に塗ってもう1回20分から30分放置という手順ですっ<笑>くさっ何<笑>これくさうわっ<笑>なんここ<笑>んこ何この匂い大丈夫これううえ本当大丈夫これ何この匂いこれね こ, こうやって口で開けん方がいい粉末がなんかこう入ってなんかせっ込んださ<笑>いきますいきます うわマジ緊張するああマジ緊張するそれじゃあもう後戻りはできません塗布開始ですいや目に閉める閉める目にあー袖めくっときやがったこれ絶対3分の2じゃないよね俺根元にも塗るよなこれどうやって毛先3分の2に塗るとこれ どうやって毛先3分の2に塗るとも分からんこれなんか染めるってね坊主になるの見たいよねで坊主になって何が嫌かって翌日学校のみんなから何で坊主にしたのって聞かれるのが一番せっからしくない絶対留学生デビューって言ったら滑るよね後ろがこれ分からんこも後ろがわからないんで後ろがわからないんでとりあえず攻めまーすとりあえずこんな感じやろとりあえず待ってる間はこちらのスーパーの袋で保温作戦ですあでもそれっぽくないなんかこれ クラスには1人はいる給食担当の女子ちょっと男子カレーのおかわりはまだはい30分経ちましたどんな感じに仕上がっているんでしょうかじゃじゃーん ちょっと栗色になり始めてる外国のものだからといって刺激とか匂いがきついかなって思ったんですけどそんなこと全然なくて匂いもさほどしてないし痛みもそこまでないですちょっと早くもまだらが出てきてますねしっかり塗り込んでいきまーす塗布から1時間が経ちましたこんな感じですじゃじゃーんうわー金髪になってますね おお金髪若干頭がヒリヒリしたりこう熱を持ってきたなっていう感じがありましたけどたまたま日本の製品と同じですここは毛がなくなったのかなっていうぐらい金髪なのにこの部分は黒 やっぱ、ムラが目立つね。まだまだパキーンと明るくならないと次の色がうまく入らないと思うので、2サイクル目に入ります。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。ちょっと元気者になりましたね。だいたい1時間半を超える頃ぐらいからもうここがずっと噛まれてるような感じでヒリヒリ痛みが続いてます。 私の新しい髪色の発表ですとその前に4択での問題です私の新しい髪色は何でしょうか5秒間でお答えください私がこの時空ボタンを押すと答えの発表です54321シルバーでしたーっていうかシルバーじゃなくねめっちゃ子供たちが登ってきて揺れるんですけど怖い怖い。 もっとしっかり色を入れたい場合はもっとしっかりブリーチをすべきでしたここの横は灰色になってますシルバーになってますそれとブリーチと色入れは手順が違いました1点だけ注意色を入れる場合は根元から塗っていきますまとめます 海外の染め子も日本の製品と同様安心して使うことができますただ一人で塗るときは初めての人とかもですね何回かコツは必要なんじゃないかなと思います私はかなり満足してますよこの髪色皆さんどうですかもしこの髪色かっこいいなと思ってる君がいたらチャンネル登録よろしくお願いしますハッシュタグコーシーが大好きな先生の話を皆さんにお送りします